皆さんこんにちはタタイムラプスクリエイターの成沢でーすどうもこのチャンネルを見ている方っていうのは基本的にカメラユーザーだと思うんですよ。えー、自分のカメラを持っててそのカメラでタイムラプスが撮りたい、えー、成形写真が撮りたい星が撮りたいっていうことでいろいろ情報を取りに来て私のチャンネルを見に来てくれてると思うんですけど、えー、惑星を撮影するっていうことになると 普通にカメラやってるとなななかなか理解でできいい話が多いんですねでもちろんインターネットで検索をすればいろんな情報を取り出せるんですけどもやっぱりですね上級者の方のブログとか、えー、YouTube 動画とかがですね非常に多いので新墳完墳なままで終わる人って多いんじゃないかなっていうのは前から思ってたんですよですのでこの動画一応後編にあたりますけど えー、はですね、ちょっとテイストを変えまして、カメラユーザーのための惑星撮影の基礎講座ということでえこの動画を、えー、作りたいと思います。で基本的にはその自分の持っているカメラ、まあ、えー、一眼カメラですねで惑星を取りたいとで、そのためにはどうすればいいかっていうのを紹介していきます。で、ゆくゆくはですね、本当は惑星の撮影って。 一眼カメラでででやるものではないんですよ惑星撮影用の C モスカメラっていう専用のものがあってそれで撮るのが本当はいいんですねなのでまあゆくゆくはそっちにステップアップする人のためにですね C モスカメラについてもちょびっと撮れます今日もよろしくお願いします行ってみましょう えー、この動画だけでは、えー、分からないことたくさんあると思いますんで追加の質問はコメントにください基本的には私全部コメントを返しますから、えー、恥ずかしがらず何でも質問していただけたら、えー、嬉しいです、えー、今日ですねちょっとカンペ見ながらやりますからはい私はですね惑星の撮影はそんなに得意な方じゃないですできるぐらいですかねあこういう感じなんだねっていうところまで行った人 そんなに得意な人じゃなくてもここまでいけるんだなっていうふうにですね思っていただきたいなと思いますねはいじゃあ今日は5つの観点でまずお話ししたいと思っています1つ目がカメラ何を使ったらいいか2つ目がレンズですねを何を使ったらいいかで3つ目が赤道儀の話で4つ目が撮影方法ですねどうやって撮るんだっていう話 で5つ目が画像処理どういうソフトを使って惑星の画像処理するのかってこの5つの観点でご説明をしますで最初にですね理解していただきたいことがあるんですよえっとですねニコンさんのホームページで参考になるページがあるんですけどねちょっとハイエンドのコンパクトデジタルカメラで P1000 っていう機種が発売された時にですねその P1000 がすごくズームの効くカメラだったので惑星が撮れますよってことで えー、そのニコンの P1000 のです、ね、特注ページの中に、えー、P1000 で撮った土星の画像があるんですよでそのページを見ると焦点距離のところに1万2000ミリ相当って書いてあったと思うんですねこれがまず最初の目安になると思います何ミリやれば惑星撮れるんですかっていう質問に対して一つの答えだと思うんですよ 1万ミリやったらこれぐらい撮れるんだなっていうことはもっと大きく撮りたかったら2万ミリとか3万ミリとか必要なんだなっていうのがこれでわかるわけですよね。でまず焦点距離がそのぐらいになりますよっていうことと惑星の撮影に適した F 値っていうのはだいたい F30 から F40 の間って言われてます。すんげえ暗いなって普通のカメラやってる人は思うんですけども、えー、と惑星の撮影マニュアルフォーカス基本になります。なので 1万ミリとか2万ミリで明るい縁でピントは合わせられるかっていうとまず無理ですよなのでまあそのぐらいの深度が必要だっていうこととあとカメラのレンズも同じ考えですけど絞ると解放では出てしまう良くないところが絞ると良くなるじゃないですかなのである程度暗く暗い縁で撮影した方が像は安定するよと 惑星の場合はそれが F30 から40の間なんだよっていうことなんですね。で焦点距離に関してはいろんなシステムを組み合わせて撮影をするんですね。なので焦点距離はですね簡単にポッと1個で出なくて合成焦点距離っていうの方法になってこの合成焦点距離の計算が必要になってくるんですよ。 でそれの計算がですね結構難しいので、えー、私はこの組み合わせとこの組み合わせでこういうふうに取れましたっていう実例を出しますのであこれとこれ選べばこんぐらい移るのねっていうふうな目安になりますから、はい、まずこの2つ、えー、最初に、えー、押さえておいてくださいあすいません、えー、ここ別撮りをしております全然違うヒントってますけど えーとですね、ここの場面でカメラについてしゃべる予定だったんですけど、えー、ちょっと変更したいいと思いますなぜかというとですね昨晩晴れまして撮れちゃったんですよ火星の写真が動画もねでそれでえー、と同じ機材でフルサイズ APS-C マイクロフォーザーズでこうカメラを入れ替えてですね、えー、撮影することができたので。 それをお見せしたいなとで結論としてはフルサイズでも APS-C でもマイクロフォーサーズでも惑星の撮影はできますよっていう結論にはなるんですけどまあ向き不向きはあるにしてもね実際の比較作例をもとにご紹介したいなということで、えー、ちょっと話の内容を変えようと思います。でもう一個お伝えしたいのが 今回の動画ですねめちゃめちゃなんていうか、えー、と内容が重いというかちゃんと作ろうとしちゃったのでちゃんと作ろうとしちゃったってちょっと言い方おかしいですね25分ぐらいの動画になっちゃったんですよさすがに長いので2回に分けますで、えー、こ, のさこの今のこの動画はまあ引き続き惑星の撮影の基礎のについてこうお話をしますで後半は同時にアップする予定ですので えー、そっちを見ていいたただきたいなとカメラによる惑星の写りの違いっていうのはこの続編の動画でお見せしたいと思いますのでそっち見たいことはもうここから飛んでしってください、まあ、でもこの後結構いいこと言うので見てった方がいいですよ、はい、それでは引き続き、えー、見ていってくださいじゃあまた元の動画に戻りますはいで次はレンズですね、えー、レンズですが、えー、焦点距離が非常に長くなるので普通のカメラ用のレンズではまず無理です 天体望遠鏡をご利用くださいえ天体望遠鏡でも目安としてはですねだいたい6 0 0ミリ以上っていう感じで大丈夫だと思いますちょっと私の機材見せましょうかちょっと待ってくださいね屈折式の望遠鏡ってやつちょっとハいねえなこれが屈折式の望遠鏡ってやつですレンズ入ってますんで、はい、このレンズ入ってるタイプが屈折式の望遠鏡って言いますまあこれにカメラをつけて撮影をするんですねでえっ、ー、と もう1個使っているのがこれが、はい、これがですね、えー、高橋のミ、えー、ューロン180、えーのね、ここにスターベースって書いてますこれスターベースってお店があるんですよでこういうですね屈折式のタイプっていうのが大体600ミリぐらいなんですよ600ミリぐらいで、えー、こっちのカセグレンっていうんですけど えー、マクストフカセグレンとかシュミットカセグレンとかいろいろあるんですよねこういうタイプの天体望遠鏡がだいたい 1000mm とか 2000mm とかそういうタイプになってきますでレンズの光景が全然違うんですよねこっちは 8cm でこっちが 18cm かなあるのでこれ光景大きい方が焦点距離も稼げますしなおかつ解像度が上がりますので上を目指す方はこういう大きいタイプの望遠鏡を 使うことをお勧めします、まあ、有名なところだとこの高橋のミューロンあとはビクセンの VC200LVMC200L それからセレストロンですねの H800 とか C8C14 とかそういうクラス値段はそれぞれバラバラですけどもそういうタイプの電体望遠鏡を使った方が惑星撮影には向いてますよってことですね、うん、でかいどうしても望遠鏡って大きい機材になるのでちょっと私の部屋で全部を 紹介するのは難しいんですけども次に赤道儀ですねこれだけ長い焦点距離になるともうすぐ視界からいなくなります日周運動で地球が自転しているので星が動いてくるんですね何もしてなくてもこれだけのスピードで惑星が動いていくんですよねだからピント合わせたりとかカメラつけたりとかしてる間にもうずれちゃうので星を追いかけてくれる自動追尾っていう機能のついた赤道儀が必要ですこれがないと取れないと思ってください ポータブル赤道儀ポラリエとかねそういうものでは残念ながら厳しいですしっかりとした赤道儀を使ってくださいこ重さも性能って言いますからねそれから撮影方法ですがカメラ一眼カメラで撮影する場合は基本的に接眼レンズを使った拡大撮影っていう撮影方法になります望遠鏡って望遠鏡の焦点距離に接眼レンズの焦点距離を組み合わせて えー、見るもピントが出るようになるものなんですよ。えー、実際その目で見るための接眼レンズをつけつつ、えー、そこにカメラをつけるというような感じですね。ちょっとこれも見せた方がいいんで、ちょっと待ってますね。一緒。これまあ、えー、拡大撮影する場合は、この私はですね、このこのカメラをつけるために、まあ、いろんなリングを組み合わせてこういうふうに作ったんですけど、まあこういうふうにアダプターを して接眼レンズこうやって目で見るものなんですけど、えー、この接眼レンズをこのアダプターの中に入れるんですよ。えー、メーカーの重製品使ったらこんな複雑なアダプター使わなくても全然いけますので接眼レンズの上からこうアダプターをかましましてで今これキャノン用のマウントついてるんですけどこれをですね これマイフローフォーザーで変換して、でこうやってつけてます。接、はい、眼レンズを中に入れて、えー、撮影するのが拡大撮影っていう感じですね。まあ、これで赤道儀の上に乗せて撮影をすると、接眼レンズを通して見えてる像をさらにカメラで拡大するという感じですね。えなおかつ、今の機材を使って、えー、動画で撮ります。 これねすごい撮影方法なんですけどね、えー、惑星撮影では革命的な撮影方法だと思うんですけど、まあ、スタック処理って言われる撮影方法なんですけど、えー、動画で撮影をすると、まあ、例えば1秒間30フレームで動画を撮ったとするじゃないですか1秒で30枚写真を撮ってることになるんですよでそれを1分60秒続けたら、えー、30×60 で1800枚写真を撮ることになるんですよね 動画で撮った素材を、えー、写真としてばらしてですねブレているところは跳ねのけていいところだけ加算平均合成をして、えー、ノイズを減らしていくとでそうすると高解像度な画質が得られますよっていうのがこの惑星の撮影方法なんですよですのでワンショットの写真じゃなくて動画で撮影するっていうのが基本的なスタイルになります で撮った動画は、えー、画像処理5つ目ですね画像処理をします、えー、画像処理に関しては有名なのレジスタックスっていうソフトがあってこれ英語のソフトなんですよね、えー、動画を取り込むとその解析をしてくれて、えー、いらないやつは全部跳ねのっけてくれるんですよで必要なやつだけ重ねてくれるっていうソフトなんですよね で、そこから、ウェーブレット処理とかって言うんですけども、レジスタックスの中に、その惑星の模様とかをこう浮かび上がらせる専用の機能が、画像処理の機能があって、それを使って画像処理をするっていう感じです。で、最近はですね、あのレジスタックスって、聞いた話によると、古いソフトというか、あまり更新されてないものらしくて、スタック処理は、オートスタッカートっていうソフトで行って、 ウェーブレット処理、えー、画像処理はレジスタックスでやるっていうふうに二、ね、つ作業を分けてやるのが通例みたいですね。まあ私が撮った写真は全部レジスタックスだけでやりました。まあ上を目指す方はそういうオートスタッカートっていう別のソフトでスタック処理をして それをレジスタックスもオートスタッカーともどっちも英語のソフトになるんですけどもブログとか動画とかでそのソフトの使い方を説明してくれる方がねいらっしゃるんですよ私もその人たちのおかげでできたんですけど分かりやすい記事がありますんでこっちをご活用いただければなと思いますねはい皆様お疲れ様でございますえっ、ー、と 惑星の撮影編の前編はここまでになります結構内容濃いというか難しいわけじゃないんですよね初めて聞く話が多いんだと思うんですよ皆さんにとって貴重なお話になれば嬉しいですねはい。それではえっ、ー、と後編もですね後編の後編になりますけど同じタイミングでアップしてます、えー、こちらから行けますのでぜひそちらもチェックしに来てください、えー、それではまた 次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね